哇靠母哈哦是这样子的 那么血量不能超太多哦 啊姐又回来了 見事よこれで白馬は落ちた文長よ今は春旅に出るには良き季節よな延伸<笑>には。 かつて清流が天より迷おり人に囚われたという伝承があるらしいまさか兄者がそこにその伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう厩舎、うん、に繋がれていた馬を連れて参りましたうんと関人が生きておったか千里の旅にはうってつけ しかし主を選ぶ馬ですうん。<笑> 奇勇でしたな。さすがは関羽殿。旅に出るなら。選別を与えねばなるまい。この関羽。必ずや御恩に報いましょうぞ。う<笑>遠心の砦は。妖魔の巣窟とも聞く。 早々<笑><笑><笑><笑><笑>にクラゲしやがって<笑><笑><笑><笑> 俺がが兄兄者を探してるてめえめー待ていそののの居場所が分かったのだこの清流炎月刀にかけてうっ<笑> <笑>そう来られちゃう社内。ゃねえ<笑>それで兄貴、龍アニの居場所ってのは？そうそう殿の話によると、この遠近にいるとのことだ。信用できんのかよそれ。だがまあ、今は信じるしかの道はねえか。